はいおはようございますラスカルでございます本日の動画はいつもお世話になっているこちらのラーメン高野目さんの玉立店に来ておりますというのも今回ね二郎系の高野目さんで煮干しを使った混ぜそばの限定メニューが発売したということで早速食べに伺いましたで今回はそちらの限定煮干しの混ぜそばをすり鉢していただいていこうと思いますので早速お店に伺いたいと思います はいいととうこでただいまこちらメニューの方が到着いたしました見えるかな二分二分混ぜそばでございますよいしょいいやいやそれでは、えー、麺が伸びるといけないので早速いただきますとで今回ね無料トッピングの方についてはお店さんの方にお任せしております今回の具材こんな感じでございます、うん、で普段はないんですけど今回ね限定でこちらの のペーストもご用意いたた、だきましもうめちゃめちゃうまいわうん そうじゃん、チャーシューも見えるから。チャーシューちゃんも。 うんちょっとねこっちらのカキのペーストも食べてみますかあめっちゃカキじゃんあうまいうんちょっと一旦具材全部混ぜちゃいますね混ぜそばなんで これめちゃめちゃうまいなこのメニュー。普段のね、この二郎系らしい、ジャンクさ、もちろん残ってるんですけど、そこに煮干しのね、上品さとか、牡蠣の上品さ、これ加わってね、マジでうまいよこれ。食べるべき限定だね。 今回ね煮干しも牡蠣も入ってますけど生臭さっていうのは感じないねうまみが強い。 で高辺さんでね提供している無料トッピングのこちらのガリマヨなんですけど今回のメニューだとどうしてもね最初から混ぜてしまうと味がもうガリマヨ味になっちゃって煮干しのね感覚とかも分かりにくくなるみたいなのでお店的にもこちらのガリマヨトッピングについては別皿での提供の方がおすすめだそうです食券を出す際にガリマヨ別皿でって店員さんの方にお話しいただければこうやって別皿で提供いただけますのでお試しください メモンうま、うん、ちょっと濃いめなんで一旦このレモンで味変で。 しは、香りだけだからあの薄い分あの嫌なとこが乗ってないんで逆にその煮干しダメって人とかでも結構食いやすいぐらいのちょうどいい煮干しだと思うんですよね。 ちょっとこれ最後なんで生卵かけちゃいますね。 にしますかあ<笑>でいません。 これ、優しさだしサンタあんたのこれ女の子がいるところで女の子2人が見てたんですか はい、ということで、ただいまね、この煮干し混ぜそば完食いたしました。今回ね、いただいたこの柿ペーストなんですけれども、普段販売はしていないんですが、今回のね、この動画を記念にということで、24日と25の2日間ですね、無料トッピングとして提供するということなので、ぜひね、今回僕のいただいたこの柿ペースト、またこの煮干し混ぜそばね、気になる方はぜひ食べに来てみてください。で、今回のね、この限定の煮干し混ぜそば、今年の営業末29日までの限定販売となりますので、ぜひこのメニュー 気になる方はね蒲田店で2 4 2 5の場合は本店の方でも発売がされるそうなので食べに行ってみてはいかがでしょうかということでああお腹いっぱい何言ってるか分かんねえ名前いいや<笑>テロップでまとめよう。いや